それでは今日の線形台数2の授業を始めたいと思います。で、前回はですね、こちください、セクション 5.3 の線形結合と部分空間ということで、基本ベクトルの像によって貼られる部分空間の話をしまして、それから第6章の一般のベクトル空間に入って、そのベクトル空間の定義、それからいくつかのベクトル空間の 例について学びましたで今回はその一般のベクトル空間の話の続きでまずそのベクトル空間の基本的な性質とですねそれからあのベクトル空間の部分空間ですとかそれから線形結合ですとかあと有限生成性という言葉に概念について説明します。でその後その次のセクションのがあの線形独立性と規定ということになっておりまして。 で今日はベクトルの線形独立線形従属のあたりまでいけたらなというふうに思います。で、えっと、まずベクトル空間と部分空間のセクションで、えっとまあ、ベクトル空間の基本的性質についてやるんですけれどもその前に一応前回の復習で定義 6.1 ですねこのベクトル空間の定義を のスライドをもう一回載せておきましたのであの、まあ、各自忘 れ, そう忘れた人は確認しておいてください。一応、ベクトル空間というのは、えーとまあ、こういったです、ね VS、教科書で言うと VS1 からその VS8 までのこういうあの、まあ、性質を満たすようなその集合です、ね、あを、まあ、ベクトル空間というふうに言っておりました。で、えー、とこういった性質に関してあのいくつかの注意があります。 でその注意はです、ね、具体的には教科書で言いますと137ページの一番下の行から注意という部分がありましてで括弧1から括弧7ずらずらずらずらだといろいろ注意点が載っておりますので一応基本的に こ, れここはその注意点をです、ね、順番に説明していきたいと思います。えー、と注意というのはその、まあ、ベクトル空間 の, その定義から、えー、とこういうことが言えるっていう 性質がです、ね、いくつかありますので、まあ、それを確認しておきましょう。でまず、えー、と注意点の第1位は、えー、とゼロベクトルはただ1つ存在するということですね。えー、これはあとまあ皆さんよく使うその実数や複素数の数などでも当たり前だと思いますので、まあ、ゼロベクトルについてもそれほど違和感はないので何で今更こんなことというふうに あの思うかもしれ人もいるかもしれませんけれどもまああの特別な数学においてはこういう特別なものがですねただ一つ存在するっていうことは一応きちっと確かめておりますので、えー、と一応それに従って説明をします。でそれと同時にその数学においてその何とかがただ一つ存在するっていうのはどのように示すかというその手順についても紹介しておきます。 であの数学においてそのゼロベクトルがただ一つ存在するということを示しなさいと言われたらどういうふうに示すか皆さん分かりますかねわかりますでしょうか。えっと、ここにありますように、えっと、ただ一つあの存在することを示さないって言われたときには、えっとまあ、ゼロベクトルを2個用意するんですね。まあ、あの見かけ上その異なる名前で2個用意しておいてで実はそのこの2個は等しいんだよっていうことを言えばあのゼロベクトルはただ一つ存在するということが、えっと、示されることになります。 ででということでここではその0と 0' っていう2つのベクトルをまともに0ベクトルと置きましてでその0ベクトルの定義からその実は0と 0' は等しいということを示しております。でその示し方次にその示し方なんですが0ベクトルの定義を思い出してみましょう例えばこ の, 0この0が0ベクトルだっていうのをどうやって定義したかっていうと えー、とこれは2位の、x、ベクトル x に対して x に0を加えても x だよということで定義したわけですね。で同じことを 0' についても書きます。そうします と,、えーとまあ、0' が0ベクトルってことは、えー、と2位のベクトル y に 0' を加えても y に等しいよと、まあ、そういう定義の仕方をしておりました。でそこで、まあ、これをうまく使ってその0と 0' が等しいことを示すわけです。 ででで、この下に書いた行が書いんですねで、えーと。まず下の行では、えー、これゼロダッシュイコールゼロダッシュプラスゼロって書いてるんですがこれはえっ、ー、とこのゼロの方がですねあのゼロベクトルだということを使ってでこの x のところにそのゼロダッシュを代入してますねですからゼロダッシュゼゼロロっていうのがロベクトルだからゼロダッシュにゼロを足し加えてもゼロダッシュだというのがまず この河川でカッコ1って書いた等式で示しています。で、えー、ともう一つですね、今度はこれをですね、ちょっとカッコ2であるように、今度は見方を変えるんですね。えー、と今度は0ダッシュを0ベクトルと見て、でこの y のところに0を代入すると。そうすると、0に0ダッシュを足しても0になるという等式が導かれます。で、これがカッコ2なんですね。 ところが、その括弧1と括弧2の内側の式を見ますと、これ0ダッシュプラス、どっちも0ダッシュプラス0っていうふうになっていて、これ、ベクトルは加算は交換できますから、そうすると容赦は等しいと。で、これ統合で結べると。で、あらあらってことで、実は左側は0ダッシュから出発していて、右側の等式は0で終わってるということで、よく見たら、0と0ダッシュは等しいんだなということが示せたことになります。 そ こ, こで、ゼロベクトルの定義式ですね。この式をうまく使って、こういう等式を示しているということに注意してみてください。いいでしょうか。はい。じゃあ次、行きましょう。えー、っと。で、えー、っと、2番目はですね、えー、っと、これはあの VS4、あの4番目のルールなんですけれども、えー、っと、x と x' イコール0をベクトルを満たす x' はただ一つ存在すると。えー、っと、まあ、先ほども、 あのあ前回もちょっと出しますけど逆元の存在ですね。で、こ, とこのあと元々のこの VS4 という規則段階では そ, のそれがただ一つ存在するということは言ってませんので、まあ、そのルールを使って示すというわけです。でそこでここもやっぱりただ一つっていうことを示すために、えっと、X' と, X X と X2' ってい う, こう2つのベクトルを用意してきます。でそれはともに、X に加えるとゼロになるよっていうそういうベクトルを用意しておくと、で、こういうふうにあの性質を満たすように x ダッシュと x ダッシュをあの決めておくと、実は x ダッシュと x ダッシュは等しいということをこれから示すわけです。で、えっとそれもあの先ほどのゼロベクトルの場合の例と同じように、えっ、ー、とこれはどうやってんのかな、うーん、あ、そっか、ゼロベクトルの性質もうまく使って示してますね。 でここでじゃあちょっとこの等式のですねあの意味を左から順番に読んでいきますけど、えー、とまず x' っていうベクトルを用意しますと。でこれはさっきの0ベクトルを使う と,、えー、と x' に0をロベクトルを加えたものに等しいです。というわけですね。で今度その次の等式統合の 脇, 脇ではその0ベクトルを書き換えます。どうう書き換えるかっていうとい 0、えー、ベクトルっていうのは実は x プラス x2' だっていうことですねそれが仮定でありましたから0ベクトルを x プラス x2' に分け換えるとでさらに次のに行きますと今度はその、えー、と加算の順序を変えるわけですね、えー、ここではその、えー、と x プラス x2' を先に加えてから x' を加えてたんですけど、えー、これ加算の順番もか自由に変えて構わないっていうのがベクトル空間の定義ですから そうすると今度は x' プラス x を先に加えてそれに x' を加えましょうということになります。そうすると次の段階でこの x' プラス x っていうのは実はゼロベクトルなんですね。あのさっきの定義から。あさっきの定義っていうのはここの上の定義からですね。そうすると実はこの x' プラス x がロになって中身は x' になるよということでこう統合を順々に頼っていくと最終的には x' と x' がッシュと x ダッシュが 等しいということが示されますこのようにしてその、えっと、こういうですねあのこういう性質を満たすベクトルがただ一つであるというふうに言えます。で、えっと、こういう x' がただ一つっていうことですので、えっとまあ、x が決まれば x' はただ一つ決まりますからじゃあそれをあの x' のことを x の逆元と呼びましょうというわけですね。でそしてそれを −x で表したということです。 でえー、とで3番目は、あのこれはすべてのベクトル x の0倍は0ということで、まあ、これもその当たり前かもしれませんけれども、これもその0ベクトルのです、ね、定義を使ってうまく示しましょうというわけですね。で、えー、そこではどういうことをやっているかっていうと、えー、と 0x ですね、0倍の x に0倍の x をまあ加えましょうと。で そこでこのベクトルの定義の中でそのスカラーの結合法則を使いますとこのスカラーについてまとめられるわけですね0プラス0っていうふうに。でここでその、まあ、数のルールで0プラス0は0ですからそうするとこれは 0x に等しいですよと。でそこでその0ベクトルの定義に戻って考えると 0x に何とかを加えて 0x になるということは この何とかって部分はあのゼロベクトルでしょっていうことに投げるわけですねでその何とかが何だったかっていうと実はゼロ x っていうベクトルなんですね。ということからあのこのゼロベクトルの定義からこのゼロ倍の x っていうのが実はあのゼロベクトルだというふうに示せます。まあ、こういう示し方をしていきますのでちょっとまあアイディアとして覚えておいてください。それからあと4番目はあのゼロベクトルは何倍してもゼロ っていうルールーもありましてこれはどうやったかっていう と,、えーとまあ、ゼロベクトルは何倍してもいいんで、まあ、適当なラムダ倍を用意するわけですね。で、えー、とそうすると、えー、今度ゼロベクトルの定義からですねこのゼロベクトルっていうのはゼロベクトルとゼロベクトルの和にも等しいということが分かりますから、えー、こういう形に書き換えると。で次にこれを今度そのベクトルに関する分配法則でこう分けていきます。でそうしますと これが0ベクトルラムダ倍プラス0ベクトルラムダ倍になっているんですけれども先ほどの定義を見ますと0ベクトルのラムダ倍に何とかを加えたものが0ベクトルラムダ倍になっているってことはこの何とかの部分って い, い, いうのは実は0ベクトルのラムダ倍になったのでここから0ベクトルラムダ倍は0ベクトルだということが言えます。 ですので、あのこういうルールはあの自明のように思いますけれども、実は自明ではなくてこうやってちゃんと手続きを踏んで、あの別数空間の定義から示しているということに注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。はい。で、次行きましょう。えーと、あごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですかね。よいしょ。はい。 えー、と5番目のルールはですね、えー、と先ほどあ の, のルールで出てきましたその x の逆減ですねベクトル x の逆減っていうのは、えー、と実はベクトル x のマイナス1倍に等しいということで、まあ、これも実は当たり前ではないのであの一応示せます。でどういうふうに示したかっていう と,、えー、と x にえっ、ー、と x の -1 倍をこういった形でマイナス1倍を加えると。そうしますと、えー、とこれはあのなんだスカラーに関するその分配法則を使って、えー、この部分ですね、まあ、x っていうのはも、えー、ともと1倍の x だっていうのはあのベクトル空間の定義にありましたから、それを使うと、えー、これは x の1マイナス1倍になって、で、x の0倍になりますよと。 で先ほどつ い, ついさっきやったルールから x の0倍は0ベクトルでしたので、まあ、そういうルールが成り立つということもわかります。えー、っとそれで先ほどのそうか逆元と合わせてその逆元のルールからその x のマイナス1倍はマイナス x だということでとこれを使うとですねあの x に あのマイナス Y 倍を加えるっていうのが、えー、とマイナス y 倍っていうのが実はその逆減を加えるってことになりますからあのここにありますように x+y プラス、y、のマイナス1倍っていうのを、まあ、x マイナス y というふうな形で表せるようになります。えっ、ー、とちょっとなかなか面倒かもしれませんけれどもあとこ れ, これが最後かな、えー、あまだあるのかな。 でそれからあとあのベクトルの等式変形も移行も可能でえこれはちょっとあの、まあ、詳しくは述べませんけれども、えーとまあ、x プラスマイナス y がまあ z に等しければ、まあ、プラスマイナス y をまあ移行することもできると、まあ、これも数と同じようにできるということも示されます、えー、それからあとはそうですねあの 一応 x1 から xr って r 個のベクトルがあったときにはこれはどのような順番で加えても結果は等しいということも示されますちょっと詳しい証明はここでは省略しますので興味のある人は各自で取り組んでみてくださいですのでこの r 個、ね、のベクトルの和は加える順番によりませんからこれを プラスっていう記号でダダダダと並べて、まあ、こういう形で表すというのがここから得られるルールです。ここまででいいいしょうか、えー、だいたいあのこれであのベクトル空間に関する、まあ、基本的な性質をですねいくつか挙げておきましたので、まあ、あの非常に細かいですが数学はこういうプロセスも踏んでそのいろいろなもの道具がちゃんと使える、まあ、便利に使えるっていうことを示してるっていうことに注意していただきたいと思います。